駅で買ってきましたいやちょっとまた東京土産をですね買ってきましたよちょっとねヒントを出しますまず黒いですそしてこれは 回り形をしています。では。それが何なのか。明かします。 東京卵ごまたまごいやーあなたはですねごまたまごを見て感動しているはずですよどうですか 感動的ですよごま卵ではいただきましょうじゃあ開けますねえー、っとこっからあこどっから開けようかなじゃあこの上のところからプリプリプリって開けちゃいますねあちょっと分かるかな箱が入ってますね まあ、当たり前ですね。こうか。 に箱が姿を現しましたおおこれが東京卵まごごまたですよ ちょっとここに黒まっあごまの味はするのかなっていう予想ですがまあこれから食べてみてどんな味がするかいただこうと思いますじゃあこのこっから1個いただきます いやちょっと予想と違いましたよなんか白いですよなんかパッケージが黒いからですねちょっと黒い卵が出てくるかなと思ったらなんか白いちょっと灰色かな灰色っぽい感じの卵ですよ なんといやーずっとこれ開けるまで黒いのが出てくると思ってたんですけどちょっと意外ですよびっくりですよじゃあ 見えますかね中中にこれはごまの、まあ、あんこっていうかチョコレートっぽいんですねあんこだからチョコレートっぽいうーん何だろうチョコレートかな中にごまの香りが効いたチョコレートっぽいちょっと材料見てみましょうかね材料何だろう原材料分かればいいのかあったあチョコレートじゃないか 黒ごまペーストと黒ごまのあんこだおおちょっとこのごまのペーストとですねごまのあんこのね香りがねも う, もう体中に広がっていきますねあとは何か、うん、ちょっと甘さは強めかもしれないですね ももうちょいいいい甘さ控えめのがいいかかしれないかなただなかなかこのごまの香りがよく効いていてなかなか美味しいですようんやっぱりこのってことはこの周りのやつはなんだろうチョコレートあありましたホワイトチョコレートって書いてあるんですかねここ説明書あるんですけどホワイトチョコレートって書いてありますなるほどいや てっきりですね、この黒いパッケージからですねこの周りが黒いのかなと思ったんですけどこの中がごま風味で黒かったっていうのは意外でしたねじゃあこれ残りパクッといただきます やっぱり、この舌触りが滑らかですねやっぱりパクってくるとこのごマの味がよく出てますねっとではではですねでは以上「東京ごま卵 レポートでした